皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年5月1日、ついに新しいコインボス、究極エビルプリーストが実装されました。皆さん、新着どうですかまずは練習札で予習ですね。ところで、なぜかアイテムリストに載っていない練習札がたくさんありました。なぜでしょうか不思議です。仕方がないので、ごっそり登録しておきました。 さて、職業構成ですが、この前の超 DQ10TV のバトルを見た限り、割と何でもいけるんじゃないでしょうか。つまり、この構成でも余裕なんじゃないでしょうか。ジェルザークですらサポさんで倒せる構成です。負ける要素が見当たりません。副引き券が1万6000枚以上もあるので、全部引くだけでも大変です。 ゲーム内でも100連を実装されると本当に助かるのですが、メモリ画とトラフィック画が発動してしまうのかもしれません。これ全部引き終えるのに何時間かかるんでしょうか。気長に回すしかありません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。